皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。11月30日、後編の動画ということで、今日は奇跡のベルトで封印すべき効果を考察していこうと思います。封印の砂が溜まっていたので、まずは器用さプラスを封印することにしたのですが、次に何を封印するか迷っています。奇跡効果の封印リストを、一応最後のページまで確認して、 やはり守備力プラスですかね封印の砂がなくなってしまったので今回はこれ以上封印することはできないのですが次に備えて最後に何を封印するかの吟味に入ります1ページ目の攻撃力プラスと最大 HP プラスは残しておいて問題ないと思います今回封印した器用さプラスと守備力プラスはむしろもっと早い段階で封印しておくべき効果だったかもしれません 2ページ目は、改心率プラスは良、e、いとして、各弱体系耐性プラスを残すかどうかが、人によって分かれそうですね。各弱体系耐性プラスは、錬金ではつけられない効果なので、私は一応残しておきます。3ページ目の幻惑ガードプラスを封印しているのは、ダークビラスだけで幻惑ガードプラス 100% にできるからですね。この辺のいわゆる属性ダメージ系は、残しておく方が無難ですかね。 7ページ目の状態異常効果を付与する者たちですが眠り混乱未了については仮に入ったところでって感じがします次の攻撃を入れたら解除されてしまう効果ですからねその点麻痺幻惑ヘナトスルカにはそういうことがないので残しておきます8ページ目と9ページ目の開戦時ホニャララは基本的にあまり信用していないのでガンガン封印しています とは言っても9ページ目にある電子の守りや必殺チャージなどは発動すると大きいので残していますというわけで最後に封印すべき効果は8ページ目にある攻撃時ホニャララで猛毒かなと思っています仮に毒状態にかけることができたとしてもそれを活かせる特技がタナトスハントくらいしかないんじゃないかというのがその理由です